演武開演。どうも。私の徒然れれなる日常演武さんですよね。はい。というわけで、本日は。チャンネル登録よろしくお願いします。フジパンの和歌山温泉旅んを食べたいと思います。あーこういう形で大集結。めぐみが始まるという、いいですね。大集結、俺は出身県というか。おお。見た目はシンプルなコッペパンですね。で、中には。 はい、名前の通りのみかんジャムとホイップクリームみかんの時はマーマレードのほうがいいのかないやジャムって書いてましたねこの袋にではいただきますそうそうこれこれこれこそが私の求めのみかんの味でそこにホイップクリームが入るとさらに変わってきておいしい みかんジャムのさっぱりとした酸味とミルクホイップの相性がバッチリでふんわりとしたコッペパンもそれらをジャマス見事に引き出していてとっても美味しかったですやっぱりのみかんは和歌山さんの一番ですねとっても嬉しかったのでそれも込めてこちらのテストをさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエ演武閉演パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします